の群そのミツバチが目指す一面のレンゲの花畑レンゲは本県にとって大切な裏作物になってきましたというのは従来緑肥として田んぼに吹き込まれてきたレンゲが近年家畜の飼料として大切な役割を果たすようになってきたからです刈り取られたレンゲは2日間日に干し適度に乾くのを待ちます これを集めてサイロに運ぶのですサイロに積み込まれたレンゲの束は重しで押さえて冬まで保存しますこれが青草に乏しい冬場の貴重なタンパク資料となり牛の健康を保ちおいしい牛乳を作る元になるのです がが来て各地で季節保育所が開かれました子供たちのために開放されるお寺や公会堂今年も知事夫人がお土産を配って回りました部落の人たちの手で営まれるこの保育所はお母さんたち自身が保護という心安さですまた遊びの合間に健康の注意もしてもらえますこうして お母さんたちが安心して働いている間みんな仲良く昼寝の夢を楽しむのです大正の初めワイル紙病撲滅に功労のあった遠山博士を記念する新湊市造道は北条図形に接する有名な湿原地帯で昔から悪役流行の場所でした 田んぼの行き帰りにも船を使うという文字通り膝を没する水交通路にもなるこの水は悪液流行のもととなり村にあるおこり地蔵も昔からマラリアなどに苦しんだことを物語っています近年はさらに日本農園の発生で全国に知られたこの作り道 この悪液の地が今一転して模範的衛生村に生まれ変わろうとしています一昨年以来住民の協力を得て血液検査が実施されましたいくたびとない採血と 綿密な検査を経て全村にわたる日本農園保菌者の分布図が作り上げられていきました一方茅ハエの殲滅を目指して徹底的な清潔化運動が展開されました全村隅々に巻かれる薬剤の雨さらに根本的対策として高地の関連化が計画され そのため宅地の木を払い水を掘りこれを幹線排水溝につなぐ作業が進みましたこれでついに蚊帳のいらない夏がこの村を訪れようとしているのです発電所で知られた小牧ダムが優美な湖墳を横たえる天下の慶昭庄川峡四季につれて趣を変える峡谷 煙の中に橋も木も先も色を流してまた格別の情景で観光シーズンを控えてこの庄川郷の美をさらに世に伝えようと地元庄川町ではこのほど華やかな観光祭りを催しました2日にわたる各種行事のうち特に昼は町牛曹での庄川踊り 夜は名物与鷹あんどんが降り出してそのにぎやかさはいつ果てるとも知れませんでした。